マスクについてですが結局は軽く広げると立体的になりますで実際にマスクの形の縫い目が異なっていますのでマスクは意外と形を引っ張ることで立体的になることがわかると思います マスクの表と裏に迷った場合は軽く広げてみてくださいね。See you! かなでした。I am fine!